こんにちは、アブロードです。今日はですね福岡で始まったランチ食べ放題を1ヶ月使ってみたレビューをしていこうと思います福岡で始まった4900円でランチ食べ放題のサービスがあるんですけれども実際1ヶ月使ってみました実際に使ってみてどうだったのかプラスいくら浮いたのかいくら元が取れたのかっていう話をしていきます僕のチャンネルではこうした福岡のコスパ生活だったりだとか世界各国のコスパいい場所を 旅してて回ってますコスパ生活についてまとめているのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はコスパ生活福岡で始まったランチ食べ放題の話をしていきます実際にそのランチ食べ放題の詳細は僕は以前動画をまとめているのでよかったら概要欄を見ていただければなというふうに思います 4,980 円税抜きなんですけども 5,500 円ぐらいですね税込みで 5,500 円でランチを食べ放題になるっていうサービスなんですけども大体いい10店舗ぐらいの福岡市内のメインエリア天神エリアを中心にしたエリアで10店舗食べれるランチバイキングランチ食べ放題のサービスがありますこれがですね10月にスタートしたんですが実際1か月使ってみたレビューをしていこうと思います実際に例えばパスタだとか えー、うどん、えー、海料理だとかカレーだとかもういろんなお店が使えるんですよねなのでもう毎日違うお店に行ってランチパスポートを使ってるような感覚でスマホを見せるとそのランチが食べれるっていうような、えー、仕組みになってますでお店によって時間が違うのでその例えば早いランチ11時からランチをしてで夜夜じゃない4時ぐらいまでランチがやってるお店があったとしたらそのランチをまたはしごして。 ランチもできたりだとか一日何回でも使えるのでそのサービスを僕は1ヶ月間使ってみました実際使ってみるとどうだったのかっていうとまあいいですよね僕たいもう25回ぐらい1ヶ月で使いました一日に2回使った日もありますし一日全く使わなかった日もあるんですけども25回使うことがあるもっとかな25回以上ぐらいですね使いましたでこのランチの良さなんですけども1000円ぐらい のランチを、えー、食べることができます、えー、950円ぐらいですかねなんで大体2万4千5千ぐらい円分のランチを僕は食べることができましたでこの月額ランチの値段が5千円だった5千0百円か、えー、4千980円の税込みの5千0百円ぐらい5千480円ぐらいですかねだったんでもう2万円分ぐらい浮いてるんですよでランチを食べ放題になった 良、えー、かった点なんですけども正直良かったのがあのクレジットカードを毎回出さなくていいっていうのがすごく良かったですランチパスポートのような感覚でスマホを見せれば、えー、ランチが食べれたんで自分 の, あのフリーランスの会計をしなくていいんですよレシート取ってレシート保存してっていうような作業がなくて良かったんですすごい便利でしたなんで今年今月ですね、うん、僕が使ったお金はもうそのランチの月額制だとプラスあの次の日明日ですね カフェ飲み放題の話もするんですけどカフェ飲み放題を使ったお金とでいつも契約している Hulu だとか Netflix の月額課金だとかでいくと本当自分が月に手出しをしたお金ってほとんどなくてカフェも利用できたしランチも食べたしプラス夕食にスーパーでちょこちょこっと買い物した時ぐらいにしかお金 を, 利用しなくお金を使わなかったんでもういくらほとんど使わなくても生活できたっていうのが本音です。 で正直ランチを食べてでプラステイクアウトのお店も立ち寄ったり し, たしてたので夕食もほとんどそのランチバイキングで過ごすことが生活、えー、落とすことができましたすごい便利ですよね本当になんで福岡とこれ京都にしかなかないんで今からどんどん全国各地でサブスクリプション月額制のサービスが広がってくるかなっていう感じですで正直ですねやっぱりあの自分の好きなお店って出てくるんですよ 僕で行くとあの、おにぎりランチとか、定食だとか、あとはパスタだとか、あのカレーだとかあの、うどんも好きだったんで、もうそのお店ばっかり行ったりだとか、あとは家から近いお店に利用しがちになってくるんで、だいたいもうルーティーンが決まってきて、今日はこの時間にランチ行きたいからここかなとか、でここが今日定休日だからこっちかなっていうふうになってくると、やっぱり友達と被ったりだとか、もう友達にもこれいいですよっていうふうに勧めてるんで、あ今日もあったねとか。 たたまたまあったねっていうようなその常連客になりつつあるっていうのがありますで正直うもう同じお店に毎日何回も行ってきたんでもうそのお店の人が「あ今日もオルウェイズランチ」そのランチバイキングランチ食べ放題ですねっていう風な形でもう人見知りなんですけどもそ の, あの仲間内ができたっていうのが面白いポイントですで実際1ヶ月使って10店舗ぐらいしか使えなかったんであの 飽きててくるっていうのはあります。正直ん10店舗あったとしてもやっぱりちょっと南側のとかあの交通の便が悪いようなエリアにあったりするお店だとか自分の家から遠かったり、えー、なかなか行ってもその時間帯が合わなかったり今日は休みだったりとかっていうのがあるんでもう行くお店がどんどん決まってくるかつやっぱり10店舗だとしてもランチを、えー、同じようなランチを毎回食べてくるんで飽きてくるっていうのがあります。 今後ですねおそらくランチの幅あの契約する契約しているお店の数もどんどん増えてくるんじゃないかなと思うんですけども今の段階では10店舗ぐらいしか使えないんでそういった意味ではあちょこちょこ飽きてきたかなっていうのがありますで僕も結構いろいろと旅をするんでその1ヶ月丸々福岡にいるっていうのが珍しかったんですごく利用できたのかなっていうふうに思ってますでもう一つあのデメリットを言うなら時間がちょこちょこ変わってるんですよ あの公式発表とかはなくてそのお店の時間が例えば11時から4時まで使えてたお店がいきなり2時から4時までしか2時間しか使えなくなってたりだとかあとは定休日と思っって行ったのあ定期日じゃないと思って行ったのにそのお店が休みだったりランチが営業が終わってたりっていうのがあったんでそういった意味ではちょこっとまあまあまあまあ、まあ、そのぐらいのデメリットなんですけれども利用してる側としては食べる気満々でいったのに使えなかったりだとかっていうのがありました。 まあ、これは今後ですねそれも変わってくるのかなと思うんですけどもどんどんどんどん普及して使えるお店が増えてくれればなとは思ってますえ実際やっぱり2万5千円分ぐらい使っていくと5千円でえ月額5千円払って2万5千円2万円分ぐらいのランチ食べれた以上のランチが食べれたんですごくコスパはいいですプラス会計の処理例えばあの会議費としてフリーランスの仲間と一緒に行って えー、お, 店を食べお店で食べてっていう風にしていくと会計の処理が必要ないんですごく便利でしたでプラス何がいいかっていうともう月額でランチこれだけもう1食毎日1食もしくは2食しか食べないっていうふうに決めてる人であればもう月額5000円であの食費を賄えたりだとかするんですごくあのコスパがいい生活ができるようになります プラス僕がコスパの生活についてツイッターでまとめていたようにあの5000円で食べれてプラスカフェ2000円で飲み放題でってなってくるとまあお金がかからないとコスパ生活をするんだったら福岡のこのサブスクリプション、えー、ランチ月額サービスを利用するのはありかなというふうに思っています で前回の動画でも説明したんですけど、家賃も福岡安いで、そういった意味では、家賃の安い福岡を利用しながら、カフェを使って、飲み放題で使いながらランチ、ランチ食べ放題を使って、もう極限までコスパを抑えて、プラスそんな服だとか、もうそんなにお金をかけたくないっていう人であれば、もう月額5万円ぐらいで生活できちゃうのが福岡の面白さなのかなっていうことです。実際1ヶ月使ってみるとデメリット でいうと同じお店ばっっかり使ってしまいまいすよっ、まあ、やっぱり10店舗ぐらいになってくるんで飽きてくるっていうのとプラス時間がいろいろと変わってくるんでそれを合わせる、えー、時間のなんていうんですかね使える時間がある人フリーランス向けのサービスなのかなとは思ってますまあ実際ですね5000円ぐらいで使えるんで大体5回ないしは6回使えば元が取れちゃうですごく便利なサービスですよかったら皆さんも使ってみてくださいまたですね最近 ラーメンのお店も増えたんで、ラーメンの話もしていこうかなっていうふうに思ってます。で、そのラーメンめちゃくちゃ美味しいんですよ。クリーミーなあの豚骨ラーメンがもうそのランチバイキングを契約するとあの食べ放題になるんで、ね、毎日ラーメン食べれるっていうのがえ福岡のおすすめのポイントです。またよかったらですね、この動画を見てくださった方がこれ登録して、で、福岡来てもらった時にそのラーメン食べ放題して、もうラーメン食べ放題その 今 は, ですよ今は11時から5時まで5 5時時時だったかな11時かな11ら5時まで食べれるんで何回もラーメン食べていただいてあの福岡の面白さをあの体感してもらえればなとうう思っています今日はですね福岡のコスパ生活ランチバイキンランチ食べ放題4980円を1ヶ月使ってみたレビューをお話ししていきましたいかがだったでしょうかよかったらコメント欄お待ちしてますまた動画登録もよろしくお願いしますまた次の動画ではですねコスパ生活だとか福岡の生活ミニマルな